しっかり皆様、方の応援をいただきまして、渋谷を安全、安心な街にしてまいります。頑張りましょ う, 頑張りましょう